レッカーズヤード来ました目の前の発電機回そうキラー誰だろうなー さっきの土地いからここの発電機残して、他回しに行こうかな。次はここ回すか。クインキン、ネア逃げてこれたんだね。キラー来たら僕わかるから。キラーが来てる、ネア隠れよう。 デススリンガーか、走ったけどネ、ね、アの方に行っちゃった。真ん中を一緒に回そう。僕で竹取ればよかった。ごめんよ。ちょっと間に合わなさそう。こっちに来てるよ。 あれ一人終わりだったまずい僕が耐えないと ここはさすがに回り込まれない心音消えても猫で追われてるのがよくわかるデススリンガーは足が遅いからどんどん距離取りたい ここの板まだ割られてない。 ダメだ見えなくなったらやられちゃうゲート開いたねこれはキャンプするよね近くまで来ないと心音しないから危ないな。 ゲートも遠いし助けてもらっても、被害増えそうだから、みんな無事に逃げてくれ。